ただいまから予算委員会を再開いたします。平成二十八年度第三次補正予算二案を一括して議題とし、休憩前に引き続き質疑を行います。山哲郎君、えー、と先ほど、共謀罪の話をさせていただきましたが、実は一つ目の高い殺傷能力のある化学薬品の原料を入手した場合という、今なら対応できないというやつも、実は警察学論集という警察官がですね、 まあ逮捕、捜査にあたっての、えー、コメンタルを読むと、予備の具体例を挙げると、製造については原材料の購入というのが一番最初に出てきます、これも予備罪で対応できます、えー、っと本部大臣いかかがですか金田法務大臣、えー。福山委員にお答えをいたします。えー<咳> ただいまお話しございました化学薬品を用いたテロ事案、えー、におきましては殺傷能力の高い化学薬品を製造してこれを用いて同時多発的に一般市民を大量殺人するという目的のために単に化学薬品の原料の一部を入手する行為は裁判例を見ますと 組織的殺人の予備に当たるとは言い難い場合もあるものと考えております福山哲郎君。具体的に判例を挙げていただけますか、じゃあ金田法務大臣。 ただいまのご質問にお答えしますが、えー、個別の事案ごとの判断ではございます、判例を検討した結果ではございますが、ご指摘のような、サリン等を用いて、そうい う, うんサリン等を用いて、大量殺人を計画する事例というものにおきましては、減、え、量、ー、となる、 化学薬品ののの入手行為ががサリン島の製造等予備に当たることが考えられますもっとも、先ほども申し上げましたが、サリン等に当たらない薬品を用いた大量殺人を計画することも想定されるわけでありまして、常に殺傷能力の高い化学薬品の入手が犯罪になるとは限らないと、このように考えている次第であります。 金田法務大臣、えー、判例として、えー、どれを指すかといわれますと、私の方からただいま申し上げることはできませんが、予備罪における判例による考え方と申し上げたわけでありますが、予備罪における予備とは、実行の着手に至らない行為でありまして、構成要件を実現する相当の 危険性を有すすするるものと承知するわけであります個別具体的な事実関係によるものの化学薬品の原料の一部といってもさまざまなものがあり得てそれを入手したにとどまる場合にはそれだけで殺人の構成要件が実現される相当の危険性があるとまでは言い難い場合も多いものと考えられます。 金田ダ副大臣、えー、委員御指摘の点につきましては、えー、直接の判例は、ね、ありませんが、えー、その点は訂正を、ね、させていただきます。ただ判例的な考え方を申し上げているのであります。 違ったって言ってくるのいいいじゃないですかあの さ, っきの言い方さっきの言い方とちょっと不正確だったって言えばいいんじゃないいか。 えー、薬品直接の判例は、えー、私は申し上げたわけではなくて、その点は訂正をさせていただきますが、薬品直接ではなくて、先ほど も, もうご指摘をいただいた航空機のような42年の判例、そういうものを含めて、その判例等をです、ねえー、考慮して、 申し上げましたのが、先ほどの答弁であります福山哲郎君。私はサリンの殺傷の問題について、法務省が例を挙げてるから聞いたら、最初は判例です、次は判例はありません、その次は判例的、今は訂正、何を信頼していいですか、人を処罰する法律を今、議論してるんですよ、非常に重要なんですよ、下手すら人権侵害も起こるんですよ、その刑法の問題しゃべってるのに、こんないい加減な答弁、成り立ちますか、法務大臣。ちょっともう一回答弁してください。 金田法務大臣、えー、先ほど申し上げました昭和42年の東京高裁で示された基準をです、ね、当てはめて考えたものをえ述べました次第であります、これは昭和42年のあくまでも判例で示された考え方でありますので、そういうふうな引用を申し上げたつもりであります。 福山哲郎君。判例示された基準をじゃ伸びてください。金田法務大臣、えー。先ほど申し上げた東京高裁昭和四十二年の。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 福山哲君その基準に照らして、すべてのコンメンタールはチケットの購入では犯罪ができるあ、逮捕ができる、サリンは原料を購入して逮捕ができるとなっているのに、法務大臣だけ違う答えを言われてるんです、これ、逮捕できるんです。ということは、立法事実がなくなりました、えー、法務大臣、お伺いします、この三例以外にテロの対応で、えー、予備罪、未遂罪等で対応できない法律は一体何本あって、何かお答えください。 警察は、法務省からお示しをしました三つの事例につきましては、現在、えー 政府において検討中の、えー、テロ等準備罪につきまして、その成案を得られてない現段階で、その検討の方向性を少しでも分かりやすくイメージをいただくためにお示ししたものであります、そして法案がまだ検討段階にあります関係上、テロ等準備罪の限界事例等をお示しすることは、えーえー、難しいと、このように考えております。 えー、あの総理の答弁、総理の答と。すみません、そもそもです、ね、われわれも大変なこの、えー、負荷をのあるこの法案をです、ねえー、新たに、えー、提出するということであればです、ね、できるだけ今の法制度 で, です、ねえー、この、えー、国際組織犯罪防止法に、えー、これは、えー、締結できる。 えー、そしてかつ、ですね、えー、その実際にそういうさまざまなテロを防げるんであれば、それはもう、あのまあ、それでいくのは当然のことでありまして、これは政権に負荷がかかることでありますから、まあ、そこでですね、我々法務省にも今、えー、福山委員が述べられたように、私も法務省側にも、今ので駄目なのかと、こう、 何回も確認をいたたししましたそしてまあ外務省にはです、ね、これ、国際法との関係、条約との関係においては、外務省の国際法局がやりますから、国際法局的にはです、ね、えー、これはあ国際、えー、組織犯罪防止法のこれは批准には足りませんということでありました。と同時にです、ね、そこで今おっしゃった 事, あの事案についてはです、ね、まあ、例えば、先ほどちょっと議論になりましたが、えー、飛行機の、えー チケットをを予約しししたた段階でどううなのかということいこ申し上げました、まあ、そこで、その中にご指摘のようにです、ね、予備罪の誠意についてはさまざまな見解がありうるわけでございまして確かに、その挙げられたコメンタールについての議論もございますが法務省の立場はですね、しかしそれはあのかつての、えー、裁判例においては構成要件実現のための客観的な危険性という観点から見て実質的な 実質的に重要な意義を持ち、客観的に相当の危険性の認められる程度の準備が備えられたことを要するということでございますから、い、えー、わばそれによってですね、予約、あるいは購入したことによって、それは有罪になることもありますが、しかし、その全体、個別の、それ は, それはありますが、しかし、個別のさまざまなですね、このたくらみの中においてですね、それが当たらないこともあり得ると。 いうのは事実でございまして、そういう議論が、そうそういう議論がですね、それは法務省の解釈であります。それは法務省はそういう解釈をしていて、そういう解釈がある以上ですね、この段階で、えー、集まって、えー、犯罪を犯すうこの組織がですね、集まってい、えー、わば飛行機を乗っ取ってそれをまあ 9.11 のような行為をしようという合意をして、まあそれぞれ役割分担を決めて、かつケットの予約をした。 段階 で, です、ね、しかしそれは叶うしもです、ね、予備罪が当たらない、当たらない可能性もあることによってです、ね、それは躊躇する場合あるんです、当然。ということ で, で, す、ねで、これはやはり法整備が必要、でいわば議論が、今こうやって議論してるわけでありますから、議論がある存在するのは事実なんですよ、議論が存在するんであれば、議論の余地をなくす、議論の余地をなくすることが大切だって、今言った要件が当たればです、ね、これ、確実にその対象になると。 いう法律を作るべきだと、えーまあ法えー、法務省から説明を受けて、私はそれはその通りだなと、つまりそこで当局であれば、躊躇するんであればです、ねえー、まさにそういうテロが、テロの発生を防げない可能性があるわけでありますから、テ ロ, のテロを防げない可能性があるんであれば、その法制を整備する、議論がある中においては、当局が実務的に躊躇することはありうるんですよ。でなければ、われわれもです、ね、わざわざこの法整備をしないんですよ、それは。 そもそもですね、そもそも、まあ、ですからわれわれはしかし、それはわれわれはつまり、明文的に、明文的にですね、明文的にしっかり解釈によって、解釈によって予備罪を広げていくというのは、むしろそれは危険であると、そういう解釈を恣意的にするよりも、しっかりと明文的に書いてあるものをちゃんと法制度を確立をしようというのがまあ政府の立場でございますので、どうかご理解をいただきたいと思います。 では、哲郎君、なんでチケットの購入で、計画があって、チケットの購入で、あの予備罪に当たらないのか、法務省に、じゃあ答えてください、法務大臣。今、総理が言われた理由をちゃんと答えてください。なんで当たらないのか。金田法務大臣。まあ、あのー、午前中からも申し上げております。えー、東京高裁昭和四十二年の。えー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 えー、当てはめられて、そしてそのように理解されるということにならないというケースがあるということであります。あのケースについて聞いてるんじゃないかそもそも申し上げますが、えー、こうただいま議論する航空機の例、ね、あるいは、危険薬品の例、あるいは、ね、まあ、えー サイバー的な話この三点をお示ししておりますが、三つの事例につきましては、現在、政府において検討中のテロ等準備罪について、その検討の方向性を少しでも分かりやすくイメージをしていただくために、そのまだその提案を得ていない段階でお示しをした話でございます、そして実務は裁判例に従って、法律を解釈、適用しているものであります。 ここは重要でありますね。この点お示しした裁判例ただいま裁判例に従えばハイジャック目的目的での航空券の予約であっても予備に当たらない事例もあるということを、えーえー、受け止めていただきたいと思いますそれは、えー、ただいまの裁判例に当てはめて、えー、その 適用があるかどうかという考え方に沿、えー、う, うものと思いますそして加えて予備罪が設けられていない重大犯罪も多数あるわけでありましてその意味において予備罪などの現行法制ではテロ行為を未然防止できない事例は存在するというところでございますそのためにテロ行為の未然防止のためには 予備罪に当たらない、ね、予備罪に当たらない場合の事例として、こうやって上げてて、これ、ね、上げてて。 金田法務大臣、えー、予備罪における予備というのは、えー、先ほどから申し上げております、東京高裁昭和42年の判例によると、よると実行の着手に至らない行為であっても、えー、構成要件を実現する相当の危険性を有するものであると、えー、私どもは承知しております。そして個別具体的な事実関係によるも の, の ハイジャック目的での航空券の予約が、それだけではハイジャック行為が実現する相当の危険性があるとまでは言い難い場合も多いと、このように考えられるわけであります福山哲郎君大臣、今の話で航空券を買うのがハイジャックに至らないかもしれないというときに、計画はあるんですね。大臣の言う計画はあってですね、私らは凶暴と言いますが、それがあって、切符を買っても予備座に当たらないと言い切れるんですね、本当に。 ちょっと金田法務大臣、えー。計画があって、そして、えー、予備罪に当たらない場合というものも、えー、あるとこう、切符を買ってですね当たらない場合もあるというふうに考えております。それだあの安倍内閣総理大臣 テロを未然に防がななけければいいいととうことでありますからつまり、未然に防がなければいけない、出来事が起こってからですね、起こってから、たくさんの人たちが死んでから、裁判所で黒にすればいいというものではないわけであります。それが、それがポイントであってですね、つまり、今まさにお答えをさせていただいたのはですね、えー、合意をして、合意をして、えー、合意をして、そして誰かがチケットを予約をする、予約をする。 しかし、それでその後テロが起こったとしますね。でしかし今、今のいや、起こらないとしても、今その段階で捕まえたとしてもですね、これは、これはですね、これはいわば完全にそれをもってして、これは更正するとは限らないわけでありまして、それがですね、先ほ ど, 先ほどの裁判、裁判例でお示しをした例でございまして、しかし、今回の場合はですね、今回の場合はいわば合意をして、かつテロ、 チケットを予約、購入すれば、それはもう間違いなくです、ね、これはわれわれのテ、ね、ロ, ロ等の準備罪に当たるわけでありますから、その段階で間違いなく、躊躇するなく警察は検挙できるわけです、検挙できるわけです。しかし、そうで な, な, な, ない場合はですね、いや、これは間違いなく、いや、今ね、嘘はだめとかおっしゃってるけど、これ、それがですね、それが。 逮捕できるということではなくて、まさにそれによってですね、しかし、裁判によって、裁判によって、それで逮捕した、逮捕したところでですね、それのいわば関連性を十分に証明できるかどうかというのは明らかではないわけでありますそれぞれの事案によって、で裁判令に、今、私は先ほど申し上げました裁判令に、それははっきり明確に書いてあるように、相当のこれは、これはですね、 公正要件実現のための客観的な危険性という観点から見て、実質的に重要な意義を持ち、客観的に相当の危険性の認められる程度の準備、認められている程度の準備なのかどうかということが、ですね証明されなければならないわけでありまして、それは今申し上げましたように、合, 合意をして、ですねそして今言ったチェットを予約するという行為をして、それが全体の中の、これは詳しくその事案事案の中によるんですよ、それは。そううい中でそう当たる場合もありますが 当たらない場合もあるんです当たらない場合がある以上ですね、当たらない場合がある以上、そこで直ちに、直ちに検挙はできないということでありまして、それであれば直ちに検挙できるようにするのはです、ね、当然のことじゃないですか福山哲郎君。僕は逆に、合意があって、計画があって、チケットを買ったときに、今、総理が言われたように、検挙できないという方が怖いです。 我が国はそんな状況ではありません、検挙できます、じゃないとテロから守れないから、それがちゃんと書いてあります、じゃあ、大臣、お伺いします、大臣に言われる準備行為というのは、いいですか、計画なのか、えー、共謀なのか、合意なのかは別にして、共謀は構成要件だと思いますが、準備行為 は, 準備行為は処罰条件かどうか、大臣、お答えください。 金田法務大臣、えー、私ども、政府が検討しております、実行準備行為が公正要件か、それとも処罰要件かと、処罰条件かというお尋ねでございます、えー。テロ等準備罪につきましては、かつての国会審議等の場における批判、 あるいは懸念というものを踏まえて、合意に加えて、実行準備行為が行われたときに、処罰の対象とすることを検討中であります処罰の対象なんて聞いてない、処罰行為い かっお尋ねの点は、法案の成案を得た後に、具体的な抜則の内容に基づいて説明をすべきものだと考えております。 かどうかいう、はい、止めてない金田法務大臣。まあ、あえー、先ほども申し上げましたが、えー 提案を得た上で具体的な罰則の内容に即して法律案に関する議論というものは行うべきであると考えておりますが、えー、お尋ねではございますから現在検討中の法律案については可能な限りで検討の基本的な考え方をお示ししているつもりでありますお尋ねの実行準備行為についても、えー、かつての国会における批判あるいは懸念といったものを えー、踏まえまして条約との関係テロ対策としての実効性にも配慮をしてそして合意に加えて実行準備行為が行われたときに処罰の対象とすることを検討中であると申し上げているところであります、えー、お尋ねの点は政案を前提とした解釈、えー、あるいは、えー、理論的整理にも関わるものと思われますので詳細は具体的な まっすぐの提案が得られた段階で、しっかりとご説明をしたいと考えています福山哲郎君。これ、人権にかかる大変重要なものなのを曖昧にされるのは、非常に問題だと私は思います。じゃあ、金田大臣、もう一個聞きます。過去に犯罪をしていた、えー、犯罪集団だけに、この法案は適用されるのか、過去に違法行為をやったとこだけが適用されるのか、別に、別な言い方をすれば、過去に犯罪をしてなくても、組織的犯罪集団とみなしうることができるのか、どっちですか。 金田法務大臣<笑>組織犯罪集団についてはですね、えー、現在、えー、その内容については、 検討中でございます。 金田法務大臣、えー、組織犯罪集団についてでございますが、えーえー、例えば、重大な犯罪を、犯罪等を行うことを目的とする集団をいうわけでございますから、例えばテロ組織、暴力団、 薬物密売組織ととといいったものにに限られることになろうと思います重大な犯罪等を行うことを目的としているか否かは客観的に判断されるものと考えておりますししたがって正当な活動を行っていた団体がたまたま一回だけ犯罪を行ったことで組織的犯罪集団と認められるようなことはあり得ないと。 このように考えておりますしかし、えー、先ほども申し上げましたように、ただいま内容も含め、成案を作るべき、やっておりますので、その時点で、えー、明快な説明は申し上げられると思っております福山哲郎君、組織的犯罪集団の要件には、過去に違法行為があったかどうかが必要か必要でないか聞いてるんです。 時間きておりますので、簡潔に答弁お願いします。金田法務大臣具体的な要件については、現在、検討中であります福山哲郎君。えっとですね、本当に共謀罪の本質的なものを聞くと、全部検討中で答えて、現実問題として法務省が出してきた具体的な事例は、予備罪で十分に検挙も逮捕もできます、であの長くなってはいけないので、短くしますが、正直申し上げます、総理の言われたこと、重要なんです。 重大犯罪で、例えばこのウイルスの問題は、実はです、ね、これね、未遂罪作んなきゃいけないと僕は思ってます、だから、どのぐらい本当に重大犯罪で必要なのかを何本かって聞いたら、答えられないんです、逆に言うと、それで穴埋めをしていけば、この条約は十分批准できます、六百本も本、三百本はいもうやめます、三百本もですね、えー、市民に影響を与えるような、 そんな共謀罪を作る必要はなくて、十分に私はこの条約は批准できると申し上げて、えー、不誠実な答弁を甚だ遺憾と申し上げて、私の質問を終わります。ありがとうございました